平野紫耀26、神宮寺勇太25の3人が5月22日をもって脱退し、今後は長瀬恋24と高橋海斗24の2人組ユニットとして再スタートを切ることとなったキー n g p ピスキンプリは2018年5月23日にリリースされたシンデレラガールでデビューし今年の5月でちょうど5周年を迎えます。 キンプリは長瀬と高橋の二人組ユニットとなって5周年を迎えることになるのです。音楽関係者、人気絶頂最中の5年目に脱退を決めた3人にとっても、またメンバーが半数以下になる中残留を決意し、グループ続行を決めた二人にとっても、今回の決断は相当大きなものとなったことは想像に難くない。ただ、そんな重要な 決断は一体どんな心境の中でされたのだろう。そのヒントとなる言葉がファッション誌、モア、集英社2022年7月号に掲載されているインタビューの中にあるという。 メンバーそれぞれが物事を選ぶときに大切にしていることキー・ N ・ G ・ー、アンドプスが選んだ自分たちらしい歩み方と美学とのテーマでインタビューに答えているのですが、その中で高橋は当時答えがすぐに見つからないときには答えが見つかるまで待つと語っていたのです。前での音楽関係者。近くこの仕事が自分の天造なのかもまだわからない。 本誌の中で、高橋はこんなことを語っている。人生には常に選択や決断がついて回る。でも、どんなに考えても答えが出ない時もあると思うんです。そんな時は、今日はちょっと休んでみよう。と、悩みから離れてみてもいいと思う。他のことに気持ちを向けながら、自分の心が、これだ。 と反応するタイミングを待ち続けてもいいと僕は思うんです。続けて僕はまだ自分のことを世の中のことをよく知らない。この仕事が自分の転職なのかもまだわからないし、とも話し、華やかなステージよりも田舎で犬と一緒にのんびり暮らすような生活の方が実は向いているのかも、と意外なことを話していたのです。また、 まだまだ未熟な僕にはどの道を進むべきなのか何が自分にとって幸せなのかを判断できるほどの知識も経験もない。だから僕はとにかく目の前にやるやるべきことを積み重ねている。いつか訪れる、これが、簡単ふ、のために、ね。とも語り、この発言が後のファンたちから注目をされることになったのです。前での音楽関係者、四角。 これからもきっとたくさん悩む、と未来を予言どの道を進むべきか明確な答えが出ていない今は目の前にあることを精一杯こなしていきたいとの言葉はグループへの残留を決めた決意表明にも聞こえませんか ?2022 年7月に掲載されたインタビューですが、ひょっとしたらこの時すでに高橋は心を決めていたのかもしれませんね。 そして彼この責任感と覚悟に心震えるファンが続出したのです。前での音楽関係者、未来の僕が何を選ぶのか今の僕にはわからないけどこれからもきっとたくさん悩むだろうなってことだけはわかっている。でも、それは決して悪いことじゃないと思っています、とも語っていた高橋。 誰よりも冷静に自分の今ある状況と立場を踏まえた上で下した彼の決断を、これからもファンたちは応援し続けていくことだろう。四角物思いにふけるような横顔がイケメンすぎる高橋がこちら。横斜めちょい後ろのオシャレに見える角度。ジン、俺のことわかってるなーて、のコメントどもにアップされた画像。神宮寺が撮影したものと思われる。神宮寺